自分が現れる結構面白そうです多分なんか自転車窃盗だと思うんですけど。<笑> ちっちゃそうですね。それ、ね結構してるだ。なんかちょっと、あれ疲れたんで、ちょっと休憩中で。<笑><笑><笑>そうなんです<笑>ありがとうございます。<笑>お疲れまで結構これはいけるよ。怖い ーのうなもしかもし<笑><笑>あそうですか<笑>僕にも<笑>、はい、申し訳ないけど、はい、ちょっと取るのとか。あ, そうですかあれっやっぱり<笑>ちょっと警察に<笑>